あれに触れてはならない君は8つの個性を奪え9つの個性を使うことができる存在となった僕たち1年 A 組の生徒20名は本州から遠く離れた島ナブ島に来ていたヒーロー活動推奨プロジェクトお前たちはここでヒーロー活動を行うヒーローポイントう本物のヒーロー活動 こんな小さな島で事件なんて起こるわけないのに邪魔をするなら殺す遊びは終わりだ実現する私たちの望む新世界がまるでオレフォこの個性奪う価値がある<笑>ここにいるのは僕たちだけ助けて勝つ勝って助けるさあ一年 存在は脅威となる。まだ勝負。おわ！せぬ！ここで守れなきゃヒーローを目指すと意味がない。僕のヒーローアカデミアザムービーヒーローズライジング。